こんにちは。今日はいよいよステッパーゴン新型。私も今このプレミアムライン、感謝に来てますので見せていただいてるんですが、あいにくの豪雨ということでありまして、まあ、今日は、今回はまずこちらのインターフェース、ナビ、それからこちらのメーター周りのご紹介をしていきたいと思います。今、まあ、車乗り込んでいてプレミアムラインなんですけれども、やっぱり こエアコンの東口から の, この送風口の匂い、これクリーンエアーっていうことなんですけど、すごくその辺を感じることができます。なんか今までのホンダの車とは少しこう違った高級感のある匂いで、やっぱあのこう乗ってみると、RP5 から全然車が変わったなっていう、同じプラットフォームを使ってるとは全く思えないような、まあ、そういった車に変わったなっていうことをすごく実感します。 やっぱり、これはこれですごくいいなと。で、ノアボクシーは、走るとすごくいい車なんですけど、まあ、見た目は確かに M クラスミリバン的な感じっていうのがあるんですけど、こっちは高級車に乗ってるなっていう感じがすごくあるし、こういった窓ガラスなんかもすごく開口面積が狭くなった。で、この部分。 この輪郭の部分が高くなったなっていうのがすごく僕の中では感じますだからこう囲われてる感じっていうのがまず乗って感じたところがあるしプレミアムな感じっていうのは確かにあるなということでノアボクシーとは少しこう路線が違う車なのかなっていう感じがします、はい、ちょっと間置きが長くなりましたけれどもでこちらのメーターなんですけどもかなりガラッと変わりましたもう一回エンジンもう一回パワーボタン入れてみたいと思うんですけれども ETC ユニッッットトがセットアップできていませんこんな感じになりますで。これはもうアコードとかシビックとかと、まあ、同じようなディスプレイになっているかと思います。でまずこちらがこれ今 ACC のボタンを押したんですけど、まあ、これもシビックと似たような感じになっています。でこのように車間の調整それからステアリングの操ク ジャムアシストということで、まあ、住宅地でも操作してくれる機能というのがつくようになったと。やから、車調整とか、車両設定、運転支援もシステムとか、メーター設定、スマートキー設定、ライティング設定、ドア設定、バーテールゲート設定、まあ、こういった設定というのができるようになってます。 メーター自体はガラッとこう大きく何か変えられるのかなと思いきや、まあ、こっちはテレビなんですけど、左がテレビで、右がファンクション。これ結構やりやすいです。トヨタの場合は逆だったりするんで、ちょっとこうやりにくさっていうのがあるんですけど、ホンダの場合は右が、こちらの右が運転支援系で、左が AV 機器系ということで、ちゃんと分かれているので、やりやすさという意味においては、やっぱホンダの方が見やりやすいかなという気が、 私の中ではします。あ、こういう風にもできるんですね。この辺は多分シビックとかではなかったのかな。ちょっと、うろ覚えになっちゃうんですけれども、まあやっぱりこう、新型、まあいろいろ僕も行ってきましたけども、こうやって新型見れば、やっぱりすごいいいなっていうのは、やっぱり感じますねで。こちらが2段シンプル。 こういうい感じになりますでこっちも戻るとこういう感じですこれが通常の表示もう一回やってみたいと思いますデーターデザインこの状態でこれ今2眼でバーで2眼シンプルこういう感じです フルルーコントロールを押すとこういうい感じになります こ, こをこのように押すとここでパワーフローメーターが見れたり人工可能距離や平均燃費が見れたりシートリマインダーとか安全支援情報明るさ設定 あまあ、こういったものが今見ると。こと。あと AV、こちらの方なんですけれども、こちらに関しては、今度は、こんな感じで、見ることができるとで。私の場合はどちらかというと、過去の方が、シンプルな方が割と好きだったり、 しますんでメーターデザインを変えたらはここで書えてあげれば二眼に戻ると、はい、こんな感じになります、はい、今度はナビなんですけどもまず気になったところはこのナビは下見ていただくとシート USB 両方なんでこれミラーリングがもしかしたらできないかもしれないです HDMI の端子を探したんですけども、それが今回ない。もしかしたらオプションであるかもしれないんですけれども、この車には HDMI の端子が付いてないので、ちょっとミラーリングができないというのがあります。今 AV のオーディオの画面なんですけど、DVD、ラジオ、テレビ、ミュージック、トラック、SD カード、USB と、まあ従来のファンクションなんですけど、まあこの辺は 見ることはできるんですけど、ホーム画面になると、こちらになってくるんですけど、まずナビの。れカメラ。 こういうい感じで、まあ、かなりやっぱり大きくります、ね、この辺はもう先代のステップーゴンとはもう全く違った世界になってるかなともうこの映り方は特に変わらないんですけどやっぱりこの画面がかなり大きくなってるのでハードが変わったことによる影響っていうのはやっぱすごく大きいなとでこれが前です あとは従来通り、ここ。マルチビューカメラこれもプレミアムラインの専用装備になっているみたいなんですけど、まあ、これも従来のステッパーゴンでもついている装備になっていますであとは PM2.5、まあ、このような形でナビ上でも見ることができる どうなっているのか今のこの車内の状況がどうなっているのかというのを見るためのものだと思います。車内 WiFi、これはノアボクでもついてますけれども、これ契約しないとつながらないものだと思います。ノアボクの場合は1000円ということなんですけれども、ホンダの場合はいくらになのかで。こちら、アナログとデジタルと、時計の設定、メニューのカスタマイズ。 でこのようなタッチのこの感度に関しても、やっぱり新しくなってるだけあって、かなりスムーズになっているっていうのが現状ですね。で、これが今、ナビの状態です。すごくいいなと思うのは、従来私もずっとホンダの車乗ってるんで、やっぱり使い勝手としてはすごくいいなと。操作性、基本的にこの辺のファンクション変わらないんで、使い勝手としてはすごくいいかなって思います。なので、 初めて私もこれ使ってる。初めて私もこのナビ触るんですけれども、結構使いやすいというか、特に困らない操作としては特に困らない操作性になっています。列車で操作の開閉をするというのもできるみたいです。まあこういう感じで開けるときは、このボタンを押してあげれば、 上にスライドドしてくれるでで sd dvd カードとで、DVD、そのがありますでここに HDMI って書いてあるので、やっぱり HDMI ってどこかでオプションでおそらく接続するようになるんじゃないかなとは思います。また次回、まあ、細かなところ分かりましたらご紹介をしていきたいなと思います。で今度、リアモニターです。はい、でこちら今リアモニターですけど、まあ、やっぱりリアモニターもかなり もう5年前のステップアゴンとはもう全然比べ物にならないなと。やっぱりいいものを乗ってるなっていう感じっていうのは、まあ、正直ねするところです。で、これは、ちょっと話しそれますけど、これはシートヒーター、2列目のシートヒーター、プレミアムラインが付いてます。で、ノアボクと違うところは3段階でステップアゴンの場合は設定ができるというところが違います。ノアボクはオンオフのみなんですけど、まあ、こういったところなんかはやっぱりステップアゴンの方が 一つ上手のところもあったりします。でこちら。まあ、私もずっと本田車乗ってるんですけど、まあ、本田車ってこういう感じで開閉してくれます。でノアボクシーの側は逆、前に閉まるという感じになってるんで、まあ、ちょっとお式は違うんですけども、やっぱり本田車に乗っている、本田車に慣れてる人はもうこの方が全然いいとは思いますし、 頭結構ぶつけやすいので、こういったディスプレイの破損とかも少なくて済むかなと思いますで。こちら見てみると、特に HDMI の接続ケーブルも、この前のやつなんかもそれもちろんついてなかったんですけど、初期モデルにはついてたんですけれども、まあ、そういったものもないので、おそらくオプションで HDMI 接続する場合というのは、まあ、ケーブルをつける必要というのがあるのかもしれないです。 ブルートゥース接続したんで、まず気になるところというのは、こちらです。やっぱりワイヤレスで Apple CarPlay 接続というのはできないようになっているみたいです。なので、オッドキャストというのは結構、このナビでも有効的になってくるかなと思います。オッドキャストもまた後ほど、このナビでも試してみようかなと思っています。 あとは音がどんなもんなのかっていうのが少し気になるところかと思いますので再生をしてみたいと思いますはい今再生しましたこの車も確か六スピーカーだったと思います こちらと、こちら、足元と、それから、こちらのドア周りと、あとは右側になると思います。まあ、音としては、特に悪いなっていう印象はないです。ただまあギャスの 純正ナビの音だなっていう感じっていうのは電光のステップーゴンに乗ってる私からすると、まあ、正直似たようなところっていうのがあるかなという気がしますでちなみに今これ運転席なんですけど今度リア席で見てみたいと思います 今リア席なんですけど、うん、やっぱりちょっと比べちゃいけないかもしれないんですけどもやっぱノアボクシーですと12スピーカーなんですねこの辺にもついてたりとかするんですけどやっぱりここしかスピーカーがないからも音場感っていうのがやっぱどちらかというと前にあるなっていう感じがします正直なところだから後ろはどちらかというとあまりこう音が音場感 がいまいちちょっと欠けてるなっていうところがやっぱりあるんでスピーカーはやっぱ純正で十分かというとちょっとそうでもないかなっていうところは正直あるところかなと思います今回新たに予約ロックキットがつきましたのでご紹介いたします予約ロックキットというのはのようにドアが閉まりきる前に ロックして離れてもロックしてくれると。あ、ちょっと今回閉まらなかったんですけど、二つ持ってる。るこのように開けますで。閉めます。閉めてる時にこうやってロックができます。ね、離れても。 このように施錠してくれるというのが予約ロックキットなんですけれども新たに新型のステッパー号でもつきましたさらにさらにです後ろのハッチこちらも予約ロックということでいちいち待っている必要というのがないのでお見せします、はい、これで施錠します 形で勝手に閉まってくれるということで、この辺が大幅に進化した新型のステップワゴンになっております。いろいろと内容が飛んでしまって申し訳ないんですけど、私もこの車初めて見る一人でちょっと見る機会があったので、いろいろ見たいところがあるということなんですけども、でこれ今で、これパーキングの状態で。 ニュートラル、でリバースで、リバースになるとこうなります。で後方後発進とかリアにもソナーがついてます。で、D モードにすると、で、B モードで、これで減速パドル。 こうしますとと回生力が強まるというだけなので今回スポーツモードっていうのが残念ながらつかなくなっているなというのがありますでもしスポーツモードにしたかったら僕ぽくしたかったらこのリーコンを切るっていうことをするしかないのかなという形になるかなと思いますあでもこの電子式のこれすごくいいです接度感があってこう結構深くなってる のボタンがだから結構使いやすいかもしれないです慣れてしまえばこれは結構いいかもしれない、はい、あともうちょっとなんですけれども、えー、こちらのシートヒーターも3段階で調整ができます確か先端のやつは調整が2段だったかな こちらも今回の新型前もこのように3段階で調整ができるこれも結構いいかなと思います、はい、この辺のダイヤル操作感なんかもんかすごくいいですこうしますと両方デュアルで調整ができるとということで うん、やっぱり、まあ、確かに RP5 に比べるともちろんその進化の度合いっていうのは先進性とか新しい装備とかって考えると、まあ、ノアボクシングはもちろんいいんですけどでも僕思うんですけど特にそんなの気にしなくてやっぱホンダ車が好きだとかステップワゴンが好きとかもうちょっとこう高級な車に乗りたいなってい う, う方 そういった雰囲気が欲しいよっていう方にとっては、バステップーゴンってすごくいいのかなってちょっと正直感じたところです。で、これ、今新しく出たばっかりですけども、今度、マイナーチェンジすると、おそらくエンジン自体もシビックと同じ EHEV、直噴の EHEV のエンジンが乗るんだろうと思うんで、そうなった時にちょっと買い替えを考えようかなってちょっと、ね、正直思ったところです。私も個人的に。まあ、あと走ってみて、で、この、 ちょっと午後走らせて、午後乗せてもらう機会っていうのがあるんで、ちょっと午後乗ってみて、このステップアゴン、どの辺が走り、走りの上ではどの辺が進化しているのかっていうのをお伝えできればなと思います。はい。ってことで、今回はこちらの新型ステップアゴンの、まずはインターフェース、メーター周り、それからこちらのナビについてのご紹介ということで、ファーストインプレッションをさせていただきました。当チャンネルでは車及び